おいしょ。どうでした、どうか、今回ちょっと真面目に撮ってみたんだけど。<笑><笑> あ, い, あいい音。乾杯。ああ、いいえ、いえ。おいしい。 梅もやしと。これは作った。あとこれ知ってる？セブンでさ。多分期間限定みたいなんだけど、なんかね？エビ味噌っていうのが売ってて美味しそう。わかんないけど。オッケー！よいしょ。豆もやしを食べながらあ温まるのをまた。ちょっとおしゃれ風にしたつもりなんだけど。 真の赤の写真ってさ難しいね。<笑>もうなんかだいたいもう何個か引っ越してから動画出してるから、うん知ってるとこばっかだったと思うけど一応ルームツアーやってみました。<笑>おっできた。おおはいすごいエビだ。 めちゃくちゃエビのいい香り。美味しそう。おお、あこれが辛いのかもね。もしかしたら楽しみ。あ辛ウマオイルって書いてある。辛いの苦手な人はこれ入れなきゃいいかもね。食べれるかも。美味しそう。 いただきます。うーん、うん、うん。ええ、すごい。めちゃくちゃ美味しい。カラウマオイルがちゃんと結構辛いから、辛さも楽しめる。うん、うん、ね。例えばい、いろんなところに辛いの飛ばしちゃった。あ。 手で撮ってたんだけどさ、カメラの電源がなくなっちゃった。<笑>見てね、飛んじゃった。うん、<笑>埃までくっついてる。みんな気をつけてね。白い洋服のまま食べたら無駄ね。すごい美味しい<音声>。なくなる前にもう一個買えたらいいな。 はあ、乾杯ああ<笑>おいしいそう今日ね動画で動画でさあ紹介したものとかブログの方に分かるように載せておくのでもしブログに載ってないものでそのこれどこで買ったのみたいなのがあったら。 うまっ、あ。まあ